阿蘇医療センターだより番外編医学生インタビュー実習として阿蘇医療センターを訪れた医学生のインタビューをお届けします。1年生の時にあの地域医療としてあ天草の病院に1週間行ったことがあってですねで、まあ、その時は訳も分からずあのただただ1週間過ごしたっていう感じだったんですけど。 まあ、姉も6年生になって臨床の知識や経験も少しずつついてきた中でどう感じ方が変わるのかなと思って、まあ、今回はあであの阿蘇に来たのは単純にあの次は山に行こううっていう<笑><笑>やっぱりその山、まあ、間部というか阿蘇だとやっぱりく熊本市内と比べて医療が制限されている部分というのがやっぱりあってここで手 術, が手術ができないとか。 いろいろあるとは思うんですけどその中でやっぱりそのこあの、ま、あのできる範囲というかそのここで完結できることはしっかりここで完結してできないことはあの市内に送るっていう感じであのやっぱり先生方も一生懸命というかそ の, あその市民というかあの人たちの健康を守っていこうっていう意識がく強くて。うん できないなりにというかその失礼ですけどできないなりにというかその自分の範囲の中でしっかりやろうっていうことをってすごく感動したというかよかったなって思いました。自分わ分からないことがいっぱいあるのであのやはりあのあの薬剤師さんであったりあのあのソーシャルワーカーの方々にですねあの質問しに行ったりとかもしたんですけど皆さん本当にあの真摯にというか答えてくださってあの本当にあの完全に。 予定外のことだったんですけど、あのしっかり質問とか、あの。丁寧にし両前準備していただいて、あの二人いただいたので、本当に感謝しています。<笑>やっぱりその、あの今回た、あの担当させていただいた会社さんがいるんですけど。その方が、やっぱり最初に三日病室に。に行くぐらいは、あ、あのまあ調子いいですっていう感じで、その。あんまり。言葉をかすことはなかったんですけど、まあ少し行ったりすると、やっぱりその。 あの「今日はこんなふうに良くなった」とか「今日はこんなふうにご飯食べれたね」ねあいおまとあれまで伝えてくださってそこに関しては本当になんかし信頼を得るのって本当にまあ楽しいなというか嬉しいなって思いましたおうちはですねもう本当に広くてもう快適でよかったんですけどまあそ の, あの広いがゆえに寂しいっていう部分はありました 温泉とかも行ったりしたんですけど、うん、まあどこもいい湯で、いいところだなと思いました。うん、あの誕生日をふ途中で、あ迎えたので、そこにか。そそこはちょっと、はい、あの温泉に行って、自分に癒しを<笑>。じゃあ、忘れられない。そうですね。ね。24です。それなりの二十になりました。二<笑>十なりました。 まあ、多 分, あの分からないこととか多分勉強不足のこととか多分もうたくさんあることをここに来て痛感されると思うんですけど、まあ、先生方も親切に一個一個教えてくださるので怖がらずにというかあんまり恥ずかしいと思わずに先生方やょ 他, 他の業種の方たちに質問するといいと思います。 まあ、最, 終的にはその最終的には地域とかに行ってみたいなっていう気持ちはあるんですけどまずはしっかり外科医になってあのまあ難しいまあ難病というかまあ特に多分今はがんがすごく難しいと思うんですけどまあその治療法だったり基礎のところであったりそういうのを考えていきたいなと今のところは思っています。